キンプリファンは察していた平野紫洋が 10.16 福岡公園で流した涙と結婚の噂。ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるようにチャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。コンサートの涙はこれだったのか先月のツアーのアンコールで普段涙することがない平野くんが泣いていて、 会場はどよめき、あらゆる憶測が流れていました。デビュー当時からのキンプリファン。4日に、キングプリンスの脱退、ジャニーズ事務所を退場することが明らかになったメンバーの平野市要25、神宮寺勇太、25、岸優太た27、残りの長瀬恋23。 高橋海斗23が金プリとして活動を続けるが来年5月22日で事実上金プリは分裂となる。実際は公式発表の約半月前からファンの間ではある異変が話題になってい。金プリは10月まで全国7都市33公演のアリーナツアーを行っていたが最終公演の先月16日福岡公演。 その後、札幌の振り替公演あり、のアンコールで、平野が号泣していたという。当時からファンの心配の声が上がっていた。翌17日には SNS で、福岡のライブレポ、どんなんやったのかなって、楽しみに見たら、まさかの紫陽くんが涙したってつ理由はわからないけど、紫陽くんの存在だけで毎日元気になってる人が、ここにいますゼロ年。 流行ってことがしよくんに伝わるといいな、いい涙でありますように、めったに泣かない紫陽くんの昨日の涙の裏側に、どんな感情があったのかはわからないけれどメンバーだけにでも話せていられてますように、一番さっといなくなっちゃいそうな紫陽くん。そんな紫陽くんの傍らにずっとずっといるからね、平野紫耀などと投稿が相次いでいたのだ。 そして11月1日に滝沢秀明副社長40の退社が発表されたことでタッキーが理由だったのと改めて福岡での将軍の涙は少しでもタッキーのことも関係してたのかな考えすぎかななどと福岡公演での涙の理由を振り返る投稿が見られた。結果的には涙の理由は5人体制のキングプリンス。 最後のツアーで歓喜は待ったのだろうと推察される。しかし、前でのファンは、3人脱退するのは驚いたけど、平野くんは前から、ジャニーズ辞めたそうだよね、と話題になっていたし、結婚願望も強かったから、数年以内には脱退すると思っていました、という。平野は雑誌などのインタビューで、20代のうちに結婚したい。 子供が欲しいと発言しており、ファンの間では本命彼女との結婚の噂が出回っていたことから、脱退発表の直後には、2023年5月23日、平野紫洋が結婚発表しそうで怖い。その日を迎えたくない。これであっさり結婚とかなったらマジで死ぬ。<笑> WWW やめたら結婚していいにはならないからな。 これまで応援してきたファンのこと考えてくれ。平野紫耀、平野紫耀さん頼むから、結婚だけはしないで、それなら世界で絶対てっ点取って。ジャニーズ事務所退社後平野紫耀結婚という文字をすぐに見ることになるだろうと平野のが一番強く思っている、はず願ってるわけがない、よといった数多くの結婚を懸念する投稿が集まっている。また、 ファンクラブ会員向けの動画で残留する長瀬が脱退メンバーらに対し大人の男として出した決断を尊重したいといった趣旨の発言をしており、これにもファンが結婚では反応したようだ。一方でファンクラブ動画では脱退組と残留組でお辞儀の深さが違うなどの違和感を覚えたファンらが事務所の圧で本当の理由言えないように見える。